次回のこち亀スペシャルは、りょうさんのちょっと何やってんの、これ金玉だから、うん。ちょっとぐらいいいじゃねえかよ。次回、仕事の愚痴は家でこぼさず、外でこぼせ、よろしくな。